肩こりを解消して姿勢がきれいになるストレッチ一緒にやっていきましょうはい、うつ伏せになって右手を肩の高さで横に出して頭つけますね左手顔の前に置いてゆっくりと体左に開いて左足後ろの床ちょんっとつけていきましょう長く吐いて右の胸が伸びていてで右の肩甲骨が背骨に寄っていくのを感じていきましょうふーって体の力全部抜いて 右の肩気持ちよくほぐしていきますね肩甲骨が背骨に寄っていきますはいそしたらゆっくりとうつ伏せになりましょう反対いきます右手顔の横左手顔肩の高さで横に伸ばして頭ついてでゆっくりと体右に開いて上の足ねちょんと後ろの床つけばつきますがこうやってね伸ばしていただいてももちろん結構ですよ 気持ちよく左の肩ほぐしていきましょう。左の肩の前が伸びていて、左の肩甲骨が背骨に寄っていきます。ふうって長く息を吐いていきましょう。吐くことでね、腹交換神経優位になっていきます。はい、そしたらうつ伏せになって起き上がりましょう。はい、そしたら右手の上に左手置いて、 手のひらぐーっと押して背中丸めてでその丸めた背中のまま吐いてお尻左のかかとの方に近づけていきます背中丸めたまま吸って戻って吐いてふーっと背中丸めたままお尻左のかかとですもう一回吸って戻って吐いてふーっとして肘までついて肘の上に頭を置いちゃいましょうで両足を右にちょんと動かしてさらに 頭で肘を押していきます。体側がね気持ちよく伸びてるのを感じて、はいさしたら起き上がって反対いきます。左手の上に右手を置いて背中丸くして丸くしたまま吐いて右のかかとにお尻近づけて。はい吸って戻って背中丸めて吐いて右のかかと。 はいラスト手で押して背中丸めて吐いて右のかかと肘まで全部ついていただいて頭腕に乗っけちゃいます両足ちょんと左に動かして右の体側気持ちよく伸ばしていきましょうふーっと吐いていきますはいそうしたら肩甲骨動かしていきますねはいテーブルトップから肘伸ばしたまま 吐いてバストトップ床にぐーっと近づけましょう肩甲骨ね背骨に寄せていく感じですはい吸って手のひらを押して肩甲骨左右に開いて吐いてふーっとバストトップ床に近づけてはい吸って開いていきましょう繰り返していきますね肘は伸ばしたままおへそ背中に引き込んで腰反らないようにしていきます 吐いてバストトップ床肩甲骨しっかり背骨に寄せて吸って手のひらをして肩甲骨しっかり開きます吐いてふーっとバストトップ床です少しずつね肩甲骨がほぐれてきて肩甲骨が寄ったり開いたりするのねどんどんメリハリが出てきたんじゃないでしょうかしっかりと動かしていきましょう そしたら今度は肩甲骨上下に動かしますね肩は手の上にあるまま、はい、そしたら吸って首と肩ぐーっと近づけます吐いて肩甲骨をお尻に下げるようにして脇締めて首長くしていきましょう額マット見ていきます、はい、吸って首と肩近づけて吐いて 肩甲骨 お, しお尻の方に引っ張っ張ていい、きますはい、吸って首短く吐いて脇締めるように首長くしていきますはい首と肩すくめるようにして吐いて肩甲骨を下に下げてお尻の方に下げて首長くしてみましょうはい首を短く はい吸って短くしてこうやってね肩甲骨上下にしっかり動かしていきましょうはいそれでは最後右手を後ろに持ってきて吐いてふーっと右の体側伸ばして肩甲骨も、ね、しっかりと動かしていきますはい反対吐いてふーっと。 はい、そしたら両手を置いて、肩耳にぐっと近づけて、吐いて、ストーンと下ろしましょう。ラスト1回、肩耳にぐっと近づけて、吐いて、ストーンと肩甲骨をお尻に下ろします。はい、いかがだったでしょうか。肩甲骨を寄せて開いて、寄せて開いて、上げて下げて、上げて下げて、することによって肩甲骨周りをしっかりほぐしましょう。座っているとき、立っているときはいつも肩甲骨を下げて、 肩甲骨を下げてっていう意識で日々過ごしていただけるとだんだんね肩がリラックスして肩こりどんどん良くなっていきますこちらのチャンネルでは更年期症状が改善する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズそして尿もれ改善にもとても効果的な骨盤底筋呼吸を一緒にやっていきますもしお役に立ったらいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします 高年期症状は絶対に治ります一緒に改善していきましょうそれでは